地の強さこーいザックバランです今日この日を精一杯楽しんで演舞させていただきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれではいきます少年に身を重ねこの鼓動があなたの思いと共鳴しますようにザックバラン 24代目響き<音楽>ありふれた日々変わらない日常 少年はま人見はー瞳に映る人々の姿に世界が広がり心はく。 それでも前 結局何も変わらなかった描いた先はまだ遠くそれでも確かに言えるんだ追いかけた日々は輝いていた近道ばかりを追いかけていた周り道にこそ輝きがあるのにそこに逆原の Yeah.、Hey. お前だろ